皆様、改めまして k 1ドリームでございます、えー、この日を迎えるにあたり本当にあの 長, い長い時間と、えーえー、自粛の生活との積み重ねの上に、えー、ございます、えー、踊れる喜びとそして皆様とお会いできる喜びを今回は目いっぱいに表現したいと思いますどうぞよろししくお願いいたします。 マスクをしながら練習を続けてきましたまるでコーチトレーニングのようでした今日はですねマスクをしながらでも掛け声をかけさせていただきます、えー、一応二重になっておりますので飛沫防止にはなってるかと思いますのでご安心してあのー、ご覧いただきたいと思いますそれでは参ります笑顔の花咲かせましょう 哈哈哈哈哈哈 ありがとうございました。